あれとりあえず。 はいはい、それではお勉強をお願います。はいはいはいはい